明日飾りつけしてなんかお祭り騒ぎしようか「私が生まれてきたわけはどこかの誰かを傷つ ま、んちゃんそろそろ寝る時間なんですけど明日クリスマスイブだよはい明日飾り付けしてなんかお祭り騒ぎしよかなんかうかジャン君もトイレなんか行ってないでご公園直そうか なのに行くのか？あ、違った。ご飯だった。さあ、じゃあおやすみ。ポンちゃん。ぽんちゃん、おやみ。はい、おやすみ。